絶対、ちょっとイちゃんのおかげだと思うんやけど、どう思う、えっと<笑> <笑>おかかげですすと言っておおきまましょうう<笑>、えー、ありがとうございます、えー、お集まりいただいた皆様の熱い思いがですね、えー、お空に届いた模様で夕方から降っていた雨も止みまして<笑>、えー、本日予定通り少し時間がね<笑>、えー、予定よりも遅くなりましたけれども<笑>ここから、えー、今照明を仕込んでいる最中のライトアップされる鉄人二28号の前の特設ステージにて。 深夜のラジオでではお届けできないです<笑><笑>素顔を皆さんにお届けできたらと思いますさあいまいち燃えないラジオパーソナリティの私たち2人まずは自己紹介させていただきましょう、はあ こんなにも年齢がみんなに伝わるとは思っていなかったぞ半年前いま一度のなラジオパーソナリティの私ケイちゃんでございますどうぞよろしくお願いいたしますええそういうの言うやったら最初に教えたくれへん<笑><笑><笑>な何も聞いてへんし<笑>ああどんなごあされになるのでしょうか、えー、ううえっとちょっとえ大丈夫<笑>でーす<笑>イエーイ えそんな言ん言うんやつ言っったらてくれんや<笑>あのね私も今日何ももらってない、ね、<笑><笑>あのあ手書きのさ<笑>手書きのこれくらいのメモにねとりあえず何とかみんなと楽しくやってとかいただけただけなので<笑>、えーまあ、ホームパーティーのような気持ちでね屋外<笑>ですけどもお届けしたいと思います、はい、さあこちらのステージ私けいちゃんとなじまえちゃんだけではちょっぴり。 そうなんだよね今日すごい人来てるんだよね今日すごい人来てるんですよ<笑>そうだよね言えば言うほど出にくくなるというね<笑>今日はですねあの神戸の、うん、あ神戸じゃなかったな 新長田の違うあんな<笑>そうなんですよよく覚えてますね珍しくそうちょっと東口ですよねって確認したのそうですそう地域限定のトップスターたるみ駅東口のスター志郎さんが会場に駆けつけてくださいました志郎さん登場してください、はい、<笑>えっとはい<笑>、はい、じゃあ郎さん、はい、マイクあちら出てしましょうかねはい やっと覚えたねたるみしですねねね<笑>きました皆さん、ね、<笑>何回言うてジでえー、っとな西口にしとくわ。<笑> 考えてないけどしゃべりだすというね<笑>えところも相変わらずですけれども<笑>さあ、はい、シローさんちなみにですね、はい、今日は鉄人28号クリスマススペシャルライトアップ、はい、現在、照明仕込み中と い,、はい、というところなんですけれども<笑><笑>、はい、ライトアップ見に来たことありますかないですね<笑>、今日はもうてっきり雨で中止やと思ってのんびりしてました、すいません、でも私たちがね、寝るという日は、はいあれんじゃね、雨が降ろうと、やりが降ろうと、うねねはい、実は俺もやるね。 過去10年回あのの雨がないのよいやままたまた<笑>も う, でほんまにうちちののバンドねうちの僕一人の時はあれやけどうちのバンドが来ると、はい、あの晴れるっていうのがあってお声がかかって「もう雨やったらお題いただきません」みたいなそんなバンドですじゃあ今日はラジモエちゃんと、うん、リスナーのそしてお集まりいただいたお客さんと、うん、シローさんのおかげでゲームをやってみ<笑>皆さんのおかげでございます<笑>ありがとうございます<笑> いいいねどどうでもいいけほほほらほら<笑>ほ ら, ほ ら, ほら、えー、そう思っているね、えー、皆様の心を温めるために素敵なカフェもオープンしているんですけれどもおい、ね、しい食べ物飲み物とともにあなたの心に温かい気持ちをお届けするために、ねねえー、ここで垂駅の東口オンリーのスター史郎さんに、えー、皆さんに素敵な音楽を届ありがとうございますえあれ歌うんですよね 了しょくださいね。え、うん、<笑>もうちょっと食べて欲しかった<笑> いきなり、いきなり領収書ださからいきましょうかえ、でも、最後 か, も最後か、何曲歌うんですか知ってんの領 収, ん<笑>領収書くださいみんな領収書ください、知ってること。マジで嬉しいなじゃあ、それだけ歌って帰っちゃう<笑><笑><笑>さあ何曲歌ってくれるのかそして、みんなが大好きな領収書ください飛び出すのでしょうか、えー、大きな拍手でお迎えください、えー、シロさんの登場ですお願いしますありがとうございます<笑>皆さん、どうもこんばんは えー、今日はです、ね、本当に悪天候で朝からどうなるかと思いましたけども私てっきりないもんやないもんやと思ってましてのんびりしてましたら、えー、どうやらやるということでね、えー、来ましたらなかなかナイス判断じゃないですか。 その代わりお客さん来んのかななんて思ってましたけどまあ来てますね陽気サンタがねえー、このあと今みたいにねキャピキャピしたギャルがいっぱい出てきて、えー、楽しいひとときがあると思いますけどもまだまだライトアップもできておりませんのでその間はこんなおっさんがちょっと出てきますのでその時までねしばらく休憩していただいたらと思いますそれでは先ほどちょっと皆さん手を挙げていただきまし領収書くださいおかげでですねこのラジオに出させていただいたただおかげで ほらとしてる方がいるみたいなんで今日はもう手がかじかも前にそれを先行ってみましょうでは漁師してください皆さん手拍子よろしくお願いします「<音楽>寒いわチ ュ, ュチュルチュルチュチュチュルュー」「チュチュルチュチュチュルチュチュルチュチュル」「をしよください」 います了してくださいいきなり、えー、お届けさせていただきましてありがとうございます、えー、こちらの方ですね実は私、えー、こう見えましても最近ブラボー素人と解明しましてですね<笑><笑> な何おかしいですか大丈夫ですかブラボー・おしようとか名前を変えまして11月1日もうつい先日でございます、えー、演歌歌手としてデビューさせていただきまして11月1日からブラボー・おしろウになりましたのでよろしくお願いいたしますありがとうございますこれが来年の、えー、流行語大賞になっておりますので皆さん今まで覚えいただくとブラボー<笑> ありがとうございます、えー、一応予定ではですね来年の、えー、流行語大賞はブラボーそして再来年の「紅白」に出場というかなりリアルな、えー、計画をですね例えば、えー、来年の「紅白」なんてねよく言いますけども私再来年から出ます何、えー、と言ってもね、えー、今年はまだ受信料払っておりませんのでねなかなか来年難しいかななんて思っておりますけども来年から真面目に払って再来年目指したいと思います皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。 あのこの演歌歌手になったいきさつなんですけどももともとアニージ僕ロックミュージシャンでございますて「o o r o o For the d u t t みたいなもやってたんですけどもこんなんやってもなかなかね思もることもクソもないということでね最近ね若い方演歌カラオケ行って演歌歌うって方いますあんまりいませんよね。 ね、特に、ね、今から、ね、20年ぐらい経ったらカラオケで演歌を歌う人がなくなるんじゃないかなんて、えー、演歌界が、ねえー、恐れおののいているわけですけどもそちらにです、ね、私じゃあそれでは私ブラボー史郎が立って出ようということで皆さん若い方々に演歌ってこんなに面白いんだよなんて、えー、そんな感じで、えー、お届けしたいと思っておりますので今日はしっかりとついてきてくださいませ皆さんが演歌楽しいなと思うと私ブラボー史郎がです、ねえー、この ど, んどんどん売れていくとなってます。名付けけてててネオ演歌なんて言っておりますけどねただ 演歌が、ね、そのもう若い子に受け入れられない理由もよく分かります一つは暗い、ね、何聴いてもそんなに変わらないいうような感じでございますその辺をちょっと実演してみたいと思いますせっかくこのね皆さんもう寒い中集まっていただきましたんで今日は体からねポカポカ温まるような冬の曲を歌ってみたいと思います<笑>、えー、テーマは「雪」冬「冬、ね」そして「北」こんな感じの、えー、3曲をですね、えー、メドレーでお届けしたいと思います 可愛いはないですか日ごと寒さが続く」 結構ね、北、冬、ねえー、雪、まあ、だいたい暗いじゃないですかね、この辺が若者に受けない感じかなと思って思ます、あとですね、そのライブ、今、そのみんな聴くだけでね、なんかほら、らあいうの手入れるわけでもないじゃないですか、よく見てたら、最近の若い子、なんかこう、フーッ、ボそんなんやるじゃないですか、ほかの場よろしれこれね。 そ う,、ね、そうこんなに寒かったらもうみんなほらもう凍え死ぬからねよかったらまずは次は声をちょっと出しましょう演歌の中でもいわゆるコールレスポンスみたいなことができる、あのー、もともとねアメリカのブルースなんていうのコールレスポンスなんていうのがありましてです、ね、演歌の中にもそんな曲があるのでそんな曲を1曲お届けしますので皆さんの大きな声を出して温まって帰ってください お仕事でございます、えー、ネオ演歌ブラボーシロウ皆様よろしくお願いいたします、えー、11月1日にデビューしたばかり で, ですねどんな風にじゃあ有名になっていこうかなということがありましてですね、えー、まずはテレビに出たいね皆さんテレビで見たいじゃないですかあの領収書くださいよどうですかね。<笑>聞いたよねテレビで<笑>ああいろんなところに相談しましたところねなかなかそれはシさん難しいわよ<笑>ね。<笑>あんたも私新人やからやって何の実績もないですそりゃそうで す, うですということですね来ところが来年1月にですね えー、収録が決まりまりして皆さんサンテレビ入りますかサンテレビ見れる方ちょっとローカルですけどもサンテレビで「えー、生から」っていう番組があるんですけどね<笑>おじいちゃんおばあちゃんがで出ていく、えー、あれね2万円払だったら誰でも出るらしいですけど<笑>、えー、それね電話しましたら、ねえー、サンテレビさんから制作会社に連絡いきましてなかなか面白いじゃないですかで、えー、その代わり「了承ください歌いたいと」と、ね「ブラボーしろでいいらしいです <笑>私、ですねまずアパ社長を捕まえまして、来年はそっち、三好英二さんもいらっしゃいますけどもね、ここだけの話ですけど、あの方、これでございますからね<笑>、えー、がっつりとあの辺を捕まえて、ですね来年、のし上がっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。あ, ありがとうございます。<笑>ただね、漁師くださいしかないと思ってるでしょ、僕ね、実はね、も, ものすごいいっぱい曲を書いてるんですよ。 実、えー、うち、ね、音楽事務所もやってまして、えー、全く皆さんみたいな一般の方をです、ね、普通に CD デビューさせようなんて企画してましてその全曲作詞作曲を私がと、えー、手掛けておりますその中でねおもろいなと思う曲を一曲パクらせていただきましたので聞いていただきましょう<笑>、ね、これはねご依頼いただきましたの板井美の工務店さん 痛み師 あ, あそこにある本当に公務店さん谷巻健三さんっていうねもう ガ, ッガチの公務店なんだそこの社長からうちのテーマソングを作ってほしいということですね、えー、じゃあ社長どんな曲が好きですかって言うと5556のちょっと、ね、めっちゃ怖いんですよヒゲ生やしてていかにも怖い昔プロボクサーやったんですけどね、えー、ところがカラオケではね俺言う時言うとね、えー「イーグルスしか歌わないんだよ」な<笑>んね「イーグルス」っていうことですねイーグルスをちょっとオマージュさせていただきまして<笑>痛みのオマージュですからね 作ってはないですから、えー、そのところよく聞いて。じゃあ、えー、痛みのリフォームやイーグルスフォーでございます。よろしくお願いします。<笑>釘を打たせたら日本一、カンナ引かせたら世界。 終わらせていただきますあ り, がとうブラボーありがとうございますじゃあこんな感じでやってますのでよかったらですね検索してこれで演歌ねこれで演歌と書いてこれで演歌と言いますんでアマゾンで売っておりますのでよかったらご購入ねええー、いただいたらと思いますそれでは私そろそろ最後の曲になりますえー今日ですね、ええー何何えー、何借りたいけど えー、もう寒いんでね、えー、そろそろお開きにしたりちゃっちゃとやってちゃっちゃと帰ると、えー、実はですねもう私公明ましてもいろんなところからでね演奏してるんですけどもこの時期今日ぐらいからですね来週にかけてもう本当にいろんなところで歌わさせていただいております今日もこのあと皆さん本当に申し訳ございません僕7時になったら電動ダメなんです、えー、次です三年目で中学校のね同窓会がありましてそちらの方に参加させていただくとなってね、えー、遅く行くとどうやら の, その割り勘負けするということで、えー、皆さん申し訳ないですけどもとっとと帰らせて。 いただきますそれでは最後にですねクリスマスソング行きましょうかじゃあね、えー、演歌っぽい感じを抜きまして、えー、じゃあクリスマスソング This is クリスマスソング行きましょう「Last Christmas I gave you my heart but then the next day you e the wayThis is to save me from this I'll give it y o s o m e e special 演歌忘れてましたね。<音楽> 長時間になりますよかったらまた手拍子お願いします。 拍手するとかです<笑>ありがとう